き、うん、のうもいあい い, いいよ、ね、い, やいいよいいいつややもも食べちゃった。 キャベツとこれで行く。うお、ほほほほ。しわし。キャベツ。ここにのせてみよう。どーん。うー、美味しそう。やばー。 うわー最高見てー合わせるのは、もちろ ん, 黒るるんち、クロウロンチじゃなくて、ビールー、ね、ジローにビール飲んで大丈夫かな乾杯しよう、乾杯あー、楽しみーよーでは、 乾杯。いただきます。いただきます。ごレンゲがさ。レンゲなくなっちゃったんで、うちのレンゲ。うんー。美味しい。キャベツに。脂が乗ってて。うん。 すぎるんうんうん豚。うーんこいいーうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんんうんうんんうん しいうーん今回2人前注文したからもう一回楽しめるんだ う, んしうんうんうんうんニんにんにく背脂お肉にんにく背脂豚一緒に食べるんです最高 でこんな美味しいのビールにも合うんですけど、ね、うーん ハッピーじゃねえも、うんあれ。うん キャベツもっとそうかも、うん、おいキャベツ。 お腹いっぱい、うん、すっごいお腹いっぱい<笑>うまっ、うん、おつまみにしたくて豚さんだけ残したやっぱね、汁ロこう 真剣に食べてると、お酒飲む の, ものも忘れてよね。うん。うん。ちょっとビールがぬるくなっちゃった。あ、量多いから、さ、時間かかるわ。<笑>食べられない。 全然飲んでないよいいねちょっとお酒をさ控えたい人はちを食べるといいか乾杯<笑>ここに残ってるででんー、うん きれ、うん、いああベールがおむへ。 ごちそうさまでしたあ美味しかったああたクめってすごい今日さ夜ご飯もういいかなって思ってたんだけど漬けるもんだねお腹ってやだやだだよ 乾杯<笑>美味しい甘ったキャベツ<笑>ラーメンうん、うん、ブログにさ、最近お気に入りのチーズのせた ナチーズアマゾンで買えるんだけど見てこれ薄くてすごい美味しいだってなんか塗ら絶対今日はもう夜は炭水化物を抜かないと や, ばい や, ばいやばいよっぱり飲んでよっかりお風呂屋でも帰って寝ようと思う。 いてたのかもしれないレモンサワーがさおうおうおおしょレモンサワーがさ恐ろしくごくごく飲めるんだけど危険だねこれこれは危ないもう炭酸もなくなっちゃった薄め薄め乾杯